NHK 対局以降の武田正和アナ、向いてないと思うこともあるけどこの仕事をやり続けるしかない。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。NHK を本年度内にも対局し、フリーアナウンサーに転身する意向が明らかになった大阪放送局の武田正和アナウンサー。 55が27日放送の担当番組ニュース金5時金曜午後5時に生出演した。報道後初の同番組出演で対局について直接は言及しなかったがアナウンサーとしての生き方について思いを語った。序盤でニュースを伝えた後、武田花が俳優草刈正を70をインタビューした VTR が放送された。 草刈りは自身の生き方について俳優をやり続けるしかない。俳優は芝居をやっていないとダメ。お芝居の中に使って浸っておかないと僕の場合は、などと語った。武田アナは VTR ののスタジオで私もアナウンサーに向いてないんじゃないかな、と思うことも今でもあるんですけど、そんな時でもこの仕事をやり続けるしかないんだ。 来たる、とおっしゃってましたけど、つかる。その言葉には、目の覚めるような思いでした。と、インタビューを振り返りながら、アナウンサー業への思いを語った。武田アナは、熊本県出身で90年入局。午後7時の、ニュース7、キャスターを9年間務めた後に、クローズアップ現代も担当するなど NHK を代表するアナウンサーの一人で、 選挙特番や大型番組でも常連だった。紅白歌合戦で総合司会も務めた。21年4月に大阪放送局に移動。同年3月のクローズアップ現代ラスト出演では感情を高ぶらせた様子で、あとは若いキャスターに引き継ぎたいと思います。クローズアップ現代はこれからもひるまず伝え続けていきます。 と強い口調で語りかけたことでも話題になった。武田アナの移動について NHK は当時、脱党京一局集中のための発信力強化などを理由に挙げていた。